<笑><笑>ーんもー<笑>もういいいてもちょっとだけ開静かにのぞ<笑><ユイ><笑><ユイ><笑>、ま、いて。 はははい、もうい欲しい、はい5ミミリリぐらい<笑> 5ミリやっ て, <笑> 5ミリやってどう 7ミリぐらいいいととちょっけけける気がするるる<笑>る気気ががすすて開みるどうなんやろうなえらいこっちゃなんか な, なんかもういけ見えてるよねゆい見えてない えー、ほらほ ら, ほらゃそこにうんちがあるのくっさいなほらほら見て見て見て見 て, 見て全然見てないあ見てこういつほ、ま、一緒に動いたら<笑>ほら、見て見て見て見て見て見て見て見て見て見て見て見 て, 見 て, 見 て, 見て 見見ててたよよ<笑>よ う, かげてみようかええほん、うん、あら、来たよ振るでいいちょっとちょ私がいちゃった あ, あ れ, あれ かからただおないか<笑>、はい、<笑><笑>が詰まってます。<笑> あれ行って は, 行きはったわ。ちょっとあれにっっって。帰た。はい、あこで<笑><笑><笑>ああ、うん。で<笑> ええちょっと映<笑><笑><笑>はい、はい、<笑>しち<笑><笑>してたわ。<笑> 終わり。終わり。終了。はい。これ、私押さえてるだけ。いいはい。ゆ、え、い、ー、ちゃんなんかやるんやっ て, 開ていい。え、はけるとはつるとる、えー。打ち合わせと違うワードを言われたら、わからへんやんな。すっごいわ。すっごいお外しやってたなってなるやんなよりよりよりより。ゆいちゃんご飯食べてきたら。 て開けてははははい、いいい、いい。いいいいっかええ、え、取りました。たいい、うんはい。あ、あああ、けけけんん。ののて下からめちゃゃ顔出るけど。あい<笑><笑>で、ここじ う, う, いい う, いいうん。 るよう手が出てくるよ。 天才的ににな的思うっててんやてる<笑>どうこれほら<笑>見て。 ららら登登れへんんよな、多分登らんやろうあーそれでもういいかもしれん な, な。 子供をいろいろなあ<笑>やそういうのするからさ怒られんねんでみんなに。 シャンだよシャンシャンすんごいかかなシャン来たできたたたたできましたシャンってんんシャ乗ってきたわうん。